はい、どうもこんにちは、ミサトおそういちファームのコニーちゃんとおもちゃんで す, す。よろしくお願いします。今日は何するんですか。うん はい今日はダチョウの卵を食べてみたいと思います今ありますがす、ね、これを料理し料理というか食べていきましょうはいというわけで実際に卵を割っていきたいと思います卵を割ってきます割る前に消毒します卵のこの殻の表面に細菌がいるかもしれないのでいか も, しれないもちろんこの前にもちゃんと消毒をして保管はしてるんですけど今日はね生卵を食べるので念入りに消毒しましょう、はい ああ、いつ見てもダチョウの卵がつやつやですね。ね。よし。はい。卵の種類は完了というね、こっちも。<笑>卵割に使うとは思えない。工具ですよね、完全に。<笑>はい、ドライバーとペンチ、ミニペンチです。はい、あと。はい。ハンマー。ハンマー。はい。はい、なんとまあ。<笑>いかついね。 ダチョウならでは、ダチョウはでも、これがあると便利です。このハンマーがちょうどいいね。はい、割ります。割っていくのは、ここ。お、なんかまずくなってる。はい、気質っていうところに印をつけてます。うんうん、ここは、下が空洞になっているので、ここから割り始めるといいです。はい、貫通した。以前あげた卵割りますの動画に、うんうん、よく、よくというか、今もなお。 邪魔するから入っちゃってるやんみたいなコメントをいただくんですけど難しいんですよこれあ、でもねこの膜が二重になってて、うん、今その卵殻にひっついてる方の皮は打ち破ってるんですけどもう一枚いるからそれを割らずにうまいこと丁寧に丁寧に開けていけば混入するのは少なくできる<笑>ゼロはちょっと難しいですねだんだん大きくなってきた そうそう、そろそろペンチが入るので、えー、持ち替えます。大変なのよ、慎重に入れて。これはなんと産み立ての卵ですからね。あそう生卵はあまり推奨していないんですよね。だんだんちょっと難易度が上がってきた。すでにそこに膜一枚へらてて、白身と黄身が見えるんですよね。ああ、あれたどうや っ, っていけそう？いやー、卵黄が出ないんじゃないかなと。卵黄よりも大きい穴を開けてあげないと。 まあ無って通過するんですけどね。よし。はい。はい。無事大きな穴が<笑>。はい。開き ま, ました。中は大きい卵黄と白身でたっぷりですね。見ますよ。お湯。おー。出たー。綺麗、ね。<笑>いいですね<笑>。はい。はい。カラ<笑><笑>先ほど割った卵を混ぜます。はい。崩すよ。 わあすごい。鶏の卵何個分ですか。えー、っと二十五から三十個分と言われているんです、ね。すごい。いやもう混ぜんのもと苦労じゃないですか、うん。泡立て器が欲しいぐらいですねこれは。なんか鶏の卵よりも黄色。ああ鶏の卵ってちょっとオレンジよりです、ね、そうそうそうそうそう薄いですね。卵、うんうん、の卵の白身がちょっと割合が多めなんです。でさっき殻とか卵殻膜が混入してたので。 押します。はい、しましょう。ポ<笑>タージュスープみたい。<笑>落ちるかな。ゆっくり落ちてますね。はい、ということで、卵、はい、液準備は、大手ででおしまいにします。はい、というわけで、あの、はい、卵、ものものの準備が終わったので。はい。食べていきたいと思います。行きましょう。はい、行きます。忘れたの。見た目はね、ポタージュですね、本当に。 ねポタージュをご飯にかけたみたいなはい、かけてしまいました生卵はい<笑>はいですね、あとは普通に市販の、はい、混ぜだし醤油とだしをね<笑>うんうんちょっとおだしも混ぜたら美味しそうですよね確かにこれドバッて出そうだあ、でも卵かけご飯でね<笑>醤油ですからね、うん、私もね、結構濃いめの味で普段から食べてる気がしますよし、全部完了はい了こんな感じ は い, い。いただきます。よく卵かけご飯、子供が親に作ってもらうときに混ぜてって言ってさ、うんうん。すごい泡立ててもらうとかね。あそう、ふわふわにすると結構美味しいらしいんですよねそうそうそう。匂いはどうですか？匂いはね、匂いは普通の卵かけごはん。本当だ。はい、こんな感じ。うん、はい。わかりました、はい。いただきます。いただきます。 うん、これは味がちょっと薄いね。うん卵の味がちょっと薄めですね。ニワトリよりも。そうそうそう。あんまりなんかなんだろうなんだろうね。卵のような液体がかかった海のご飯。うん。卵かけご飯にするんだったらニワトリの卵にするかな。うん。 私あの卵の卵黄の味が多分好きなんですよだからちょっとダチョウだと物足りないなああ薄いんだなうん薄い、うん、ここのなしか卵かけご飯自体の色も薄いよな<笑>オーソドックスな私たちがすごい慣れ親しんだ卵とはちょっと違うねういや言い忘れてましたけどここ2人ともダチョウの生卵初めて食べそう初見ですうん、うん、とりあえず味的には薄いだけ薄いね目玉焼きはでもちょっと濃厚な感じするんだよ、うん、やっぱりいいあれじゃないですか火を入れた方が ね, ね 白身の水分の多さとかももしかしたら関係してるかも。全部混ぜてますから。確かにね、ちょっと水っぽさがあるのはその辺かもしれない。料理に使うときも、鵪卵と同じレシピで作ると失敗したりします。炒いた方が美味しいですね。うん。まあこんな感じですね。はい。はい。えー、生卵煮ての卵かけご飯でしたは。はい。卵かけご飯食べましたけど。食べました。 で、えっ、ー、とまあ、それだけだとね。しっかり火を通した料理も食べてみたいと思います。と、は、も、い、ちゃんにね。作ってきてもらったものがあるんですよ。はい、じゃあはい。こちらから卵焼きです。で、これがはいプリンです。蒸し焼きにしたやつです。いつしか撮ったプリンとは違うんですね。あ違います。あのバケツプリンとは作り方が違うね。では、卵焼きの方から食べていきましょういただきます。 ちなみに、は甘い卵焼きですか、うん、しょっぱい卵焼きなんですか？しょっぱい卵焼きですね。塩とあだし、だしで す, <笑>いただきます。はい、はい、どうぞ。ね、おいしいよ。うん。普通の卵とちょっと違うかな。私は好きですね。ちょっとしょっぱいけど。うん、しょっぱさは感じる。<笑>卵焼きはおいしいんですよね。 色がやっぱり薄い薄いね<笑>そしてなんかちょっとお菓子チェックの味がするこれはケイもダチョウも変わらない量を作りたかったらダチョウの卵でいいと思います食べ比べなんかもね面白いと思うんですけど、うん、よし、ではプリンかな本命ですね本命のプリンですよいただきますじゃあほらってプリン食後のデザートに最高です ね、そう、プリンもともと好きなんですけど社長、うんうん、の卵結構美味しくできるんですよね食べる前からハードル上げちゃう<笑>はいいただきますいただきますうまいよかったです<笑>これ市販で売っててもおかしくないレベルに美味しいけど<笑>うんプリンはねプリン好きがうじてちょっと研究しましてすごいうん美味<笑>しいよよかったよかったすごいプルプルですうん滑らか すごい口当たりがいいこのプリーンレシピ動画もあげたい、ね、<笑>うん、これすごい美味しいんだけど良かったニワトリの卵で作るこっちの方が美味しいんじゃないかな、うんうん、何がどう違うとはちょっと難しいんですけど口当たりがまろやかになるんですよね、うんうん、ガチョウの卵の方が、うんうん、はい、観測読まちゃった、うん、私も<笑><笑>先に完食してましたまガチョウの卵を食べてきましたが卵かけご飯、卵焼き プリンが一番美味しかったかな私もですね、うん、卵焼きもちょっと塩加減を調整すればはい美味しかった卵かけご飯は味が薄い、うん、<笑>うんうんあまりおすすめはできないかもしれないダ、うんはい、チョウの卵を食べる際には調理した方うが美味しいかなって僕たちは思います今後このチャンネルでも卵のレシピなんかも紹介していけたらと思うのでぜひチェックしてください、はいえー、最後になりますがチャンネル登録と高評価の方そして あのベルマークのね。通知をね。ポチッとお願いします。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバー イ,、はいバ イ, バーイ